こんにちは、アブです。今日はですね、月10万円ぐらいで、え気軽に生きる方法について、じゃあどうしたらいいのって話をしていこうかなと思います。え皆さん、コロナの影響で、働き方とか、改革しようかなと思ったりしませんかえ僕の場合、結構ね、昔から、あの、3年、4年ぐらい前から、いろいろと、一人で働くだとか、フリーランスで生きるっていうことを発信したりしてるんですけれども、正直え、満員電車乗りたくないなーとか、わざわざ会社行く必要ないなと思ったりしませんか で、リモートワークが進んでって、もっと自宅でゆっくり自分の時間を楽しみながら仕事したいなと思う人も増えてきたと思います。で、例えば月40万円ぐらいもらってる人がいたとして、死ぬ気で働いてると。毎日死ぬ気で働いて月40万円もらってます。っていう働き方よりも、今は月20万円ぐらいでいいから自分の余暇 自分の時間をもっと大切に過ごしたいなっていうふうに思ってる人も増えたんじゃないかなと思ってます。じゃあ実際にそういうふうにミニマルに生活していく少ない収入で自分のやりたいこと、えー、そこそこの収入で自分の時間を作るっていうミニマルな生き方をどうすればできるのかって話をしていきます。えー、実際、えー、僕のお話すことを3つに分けて話するんですけれども、1つ目どんなことすべきかっていうと、えー、もう 臭えるほど言ってるんですけども、やっぱり一つ目は自分の仕事を分散させることかなと思ってます。僕もすごい前から色々と仕事を分散させていて、例えば2016年の頃には僕はあの会社員として銀行員で働いてました。銀行員普通に仕事をして営業をしてたんですけども、その働き方だけだと、今後のね、銀行のことを見るとやっぱりね、難しいなと思ってました。 なので始めたことっていうと何かっていうと一番初めに始めたのがメルカリです。メルカリで自分の持ってるアイテム、服だとか、僕は服が好きだったんで、服を売ったりだとかして、で、実際売っていくと、あ、これ面白いなと思い始めて、で、その後にイタリアに行ったりだとかして、イタリアだとかハワイだとかに行って、で、物を買ってきて、それをメルカリで売って、あ、意外に海外で買うブランド品って安いんだなって思って、それを売ったり。 するっていうことを始めました。それが一番初めですね。そういった自分の仕事を分散させていって、いろいろと仕事を作っていくっていうのが面白いのかなと思ってます。最近で行くと副業だとかって結構増えましたよね。そういった意味でも副業をしながらとか、えー、僕で行くとメルカリしながらとか、その後にミリタリーアイテムだとかを輸入して販売したりだとか、あとはシェアハウスの管理業務をやったりだとか、モデル事務所の運営 マネジメントに入っていたとか、サイト制作したり、動画編集したり、今ではライティングだとか、YouTube だとか、Twitter 発信だとかも仕事になってるっていう感じです。そういったところでいくと、いろんなところに仕事を分散させていくことによって、自分の収入源を一つにするんではなくて、何本も柱を作っておくっていうような考え方をすると、ミニマルにより生きれるんじゃないかなと思ってます。で、ポイントは何かっていうと、月20万円稼ぐ1本の柱を作るんではなくて、 20万円稼ぐために、えー、5万円、月5万円稼げるものを4つぐらい持っておくといいのかなっていう感じです。月5万円の柱を4本持っておくと、えー、5 c 二十の20万円ですよね。そういったような形で4本ぐらい柱を持っておくとすごく、えー 分散させて、例えばコロナの影響で、えー、シェアハウスだとか、ホテル業務がダメだった、月5万円の収入がなくなったとしても、その周りにある月15万円の仕事が、あと3本あるので、そういったところで分散させておくっていうのがいいのかなっていうところです。一つ目は自分の仕事を分散させるっていうところです。で、二つ目、二つ目なんですけども、じゃあ、どんなことをすればいいのっていうところなんですけども、やっぱりコロナの影響でも皆さん思ったかと思うんですけども、 オンラインで仕事を作ること。これすごく重要かなと思ってます。もうね、例えばミニメリストの渋君くんだとか、あとはあの、プログラマーだとか、フリーランスの関係で発信してる学ぶさんだとかも結構言われてると思うんですけども、オンラインで仕事を作っていくっていうところも面白いところです。渋君だとかでいくと、Twitter だとか、YouTube だとか、 え、あとはブログだとかっていうような発信媒体をもとに自分のアイテムを販売したりしてますよね。で、マナムさんでいくとブログだとか YouTube だとか Twitter の発信をもとに自分の本を書いたりだとか自分の、えー、なんていうんですかね、プログラミングの教材だとかを作ったりしてますよね。そういうふうにオンラインで仕事を作る自分の発信をもとにいろいろとビジネスをしていくっていうのも面白いのかなというところです。で、何がいいかっていうと あの、おすすめのポイントが一つあって、まあ、その自分がやってる過程をツイッターで YouTube でアップするのがいいかなと思ってます。なんでかっていうと、それを知りたいなとか、それを見たいなと思う人がいっぱいいるわけですよね。自分もミニマルに生活したいんだけど何していいかわからないとか、で、自分も会社員をしてるんだけどどういうふうに動いていいかわからないっていうような、同じような境遇の人たちに刺さる内容を発信することができるからです。 僕が例えばミニマルな生活したいんだけどどうしたらいいのというふうに発信したところでやっぱり 結構前に、4年5年前ぐらいの話になってくるんで、少しね、ずれが生じてくるんですよ。こんなことが知りたいんだろうなとか、こういう風なことが良かったよっていう風な過去の話はできるんですけど、今のタイムリーな話っていうのは、なかなかできなかったりするんですよね。そういった意味で、今、自分が置かれている状況をもとに、どんなことをすればいいのかっていうのを発信していって、初心者ながら、こういう風にしてますよっていうような、わかりやすく共感が埋めるような発信をすると、すごく刺さりやすいので、今からでもやっていいのかなと僕は思っています。 ツイッター、YouTube だとか、あとはブログだとか、ブログちょっと難しいなっていうふうに最近は言われてるトレンドがあるんですけども、YouTube だとかツイッターやってみると面白いかもしれません。オンラインで仕事を作るっていうところでした。で、次、3つ目なんですけども何かっていうと、結局、あの短期、どんなことをしたらいいのっていうところなんですけども、短期で収入源を作るっていうよりも、長期でストックされるような仕事を充実させた方がいいなと僕も思ってます。 これどういうことかっていうと、やっぱり短期で簡単に稼げることってすぐ終わっちゃうんですよ。例えば最近でいくと、ウ、えーバーイーツ始めましたとか。ウーバーイーツって結構ね、自分の体を資本にして、えー、収入上げるモデルじゃないですか。だから、なんていうんですかね、ウーバーイーツって自分があの配達員になって、で配達員になってた、例えばマクドナルドに行って、マクドナルドの、えー、ビッグマックとか買ってで、それを届けに行くっていう作業ですよね。 それが、えー、時給監査されてとか、えー、件数によって収入になっていくるんですけれども、そういった一過性、一回で終わってしまうようなビジネスモデルはやらない方がいいかなというところです。で、これを短期で終わらせるんじゃなくて、長期で、えー、持ってくる、長期でストックできるように、蓄積されるように、えー、ビジネスを、えー、組むのがおすすめです。例えば、ウーバーイーツをやってるんだけど、そのウーバーイーツやってる姿を YouTube で発信したりだとか、 ウーバーイーツやってるっていう短期の仕事なんだけど、それをツイッターで実際どれぐらい稼げますよとか、どれぐらいの仕事になりますよっていうふうに発信しておくと、それを知りたいなと思う人がフォローしてくれたりだとか、こういうふうに頑張ってるよっていうのを発信することによって、それがフォロワーになったり、長期のストック型のビジネスになってくるというところです。で、もっと言うと、例えばそのウーバーイーツやってるところをブログで書いて、文字に起こしたりだとかしますよね。で、その後にウーバーイーツの なんて言うんですかね。あの、紹介券だとか、紹介キャンペーンだとかを貼ったりするというところで、えー、広告収入が得られたりします。そういうふうに、いろいろと短期で終わる仕事を、えー、短期で終わらせるんじゃなくて、長期に持ってこさせるような、ね、ストックを、どんどんどんどんやっていくと、えー、いいのじゃないかなというところです。僕もそういったところでいくと、えー、短期を長期にする、えー、取り組みでいくと、えー、ミニマリストになりたいなと思ってたんですよ。えー、2016年ぐらいですねで。ミニマリストになりますっていうふうに、ブログでアップしました、当時。 で、その過程をブログで記事にして書くことによって、それを見てくれる人が増えてきて、そこから広告収入が上がるっていうようなモデルにしました。で、どういうことかっていうと、例えばメルカリでこんなアイテム売りました、この T シャツが、例えば1万円で買ったんだけど、これが5000円で売れましたと。で、メルカリ以外にもヤフオクでどれくらいで売れたとか、ヤフオク以外にも 当時ね、あの楽天がやってるようなとか、フリマとかがあったんですよね。あ、フリマだったかな。ちょっと別の、えー、媒体があったんで、そういったところで売ってみるとどれぐらいの値段になりましたよっていうような、えー、価格の差を、えー、記事にしたりだとか、そういうふうに、どういうふうにミニマル人になるために断捨離してとか、物を捨ててっていうことをやってったのかっていうのをアップすることによって、見てくれる人も増えるというところを考えていくのがポイントです。やっぱり基本的にいろんなことってあると思うんですけども、基本的には、えー 1000時間っていうのが基準になります。1000時間でどういうことかっていうと、やっぱり最初の1時間やってみるってことはただの素人ですよね。ただ単に、えミニマリストになるために、あの、断捨離してみるっていうのを1時間やってみたっていうのはただの素人で。それを1000時間考えて、ミニマリストはどういうふうに活動すべきだとかっていうふうにいろいろと時間を投資していくことによって、え1000時間やるとそれが苦労とになります。 で、1000時間やって、もっと一生懸命やって、1万時間になると大体プロになるというふうに言われてるのがあります。なんで、1時間は初心者、1000時間はアマチュアで、1万時間がプロになるというところを考えていくといいのかなと。どれくらいの時間をかければいいのかっていうと、大体1000時間を目安にしながら新しいスキルを身につけるっていうのがポイントかなというところです。例えば、プログラミングを1000時間勉強してみるとか。 え、プログラミング以外にも、他にもですね、動画編集をやってみるとか、海外行きたいから海外の情報を一千時間勉強してみるとか、いうふうにいろいろと試行錯誤をしながら時間をかけて効率よくやっていくことがすごくいいのかなっていうところです。例えば、1日3時間でも333日で1000時間になるんで、そういったところを考えると、1年間ぐらいずっと3時間続けていけるようなことを長期でやっていくっていうのがポイントかなっていうところです。 で、結局、やっぱり最終的に何していいか分からないっていうところがあると思うんですけれども、僕も何していいか分かんないとか、何がね、いいのかなと思うことがめちゃくちゃ多かったです。もう何していいのかなとか、やりたいことないなと思ってたんですけれども、やっぱり、結局は、ちょっとでもやりたいと思ったことにトライしてみる。で、実際やってみると面白かったりするわけですよね。僕で行くと最近釣り始めたりしました。釣りやってみると、案外面白くないなと思ってたんですよ。昔はね、小学生のぐらい。 小学生ぐらいの時に釣りやった時って全然釣れなくて面白くないなと思ってたんですよ。でも大人になってやってみると、あ、なんで釣れないのかなとか、ここが、えー、魚がいないポイントだからとか、この餌がそもそも悪いとか、釣り竿が悪いからとかっていうふうにいろいろと試行錯誤して考えていくことによって、あ、これも戦略なんだなと思いつつ、えー、釣りやったりします。そういったところで釣り始めてみたりだとか、い、ま、ろ、あ、んなとこやりたいなと思ったことにとりあえずやってみて。 で、それを試行錯誤しながら一千時間考えていくっていうのもいいのかなというところです。今日はですね、ミニマルに生活したいけど、どんなことがいいのかなっていうところをお話ししてみました。実際いろいろとやってみたいけど、何していいかわからないなって思う人も多いかなというところです。まず一つ目は自分の仕事を分散させていくことです。で、二つ目のポイントがオンラインで仕事を作っていくこと。 で3つ目は1000時間を超えるぐらい一生懸命長期でトライできるようなことに取り組んでいくのがいいのかなというところをお話ししてみましたまた副業のアイデアだとか仕事のネタだとかフリーランスの 何, ていうんですか何していいか分かんないという人に向けて の, あの記事ブログの記事を概要欄に貼っておくので副業のアイデア100選というような記事があるんでそこを見ていただければ面白いネタが見つかるんじゃないかなと思います今日はそういった話でしたありがとうございましたバイバイ